よう、再会を祝して乾杯といこうじゃないかし、ああ普通がする。<笑>どうです フッフッフッッまだいけるねえねえまだいけるウフッフッフッフ どうですどうですどうですまだいけ。るまだいけ。まだいけるいあよ。まだいけるあよくそ。まだいけるい<笑><笑> フッフッフッフッフッフッフッフッフッフッフッフッフッフ 俺の時間はそこまでですよ。<笑>